同へ帰宅途中のことですキルの途中公園に車を止め一息つこうと思っていたところインロックして車が開かないと一人あたふたした人がいたので僕の方からジャフに連絡を取り助けてあげました、うん、地元の方ではなかったため一人心細そうだったのでジャフが来るまで一緒に待っていてあげました解決した翌日こんなことがあったんだと会社の同僚や知人に話したところ あんまり知らない人と関わらない方がいい。騙されたりしないように。など言われて少し不安になる自分がいました。でも本当に困っていた人を疑うこと、親切な人を騙すこと、両方で溢れ返るこのご時世に少し悲しくなりました。昔はこんなことなかったのになぜこの世の中が じゃでいっぱい要するに邪気の邪ですねじゃ、はい、でいっぱいになってしまったのでしょうかここ数日毎日のように知人も含め困った人と出会い助けることが続いています何か意味があるのでしょうかうんなるほどまあそのね、うん、そういったことが続いているということも言えるかもしれないし、はい、気づく目を持っているかどうかとありますよねマスクさんがねねやっぱり困っている人に気づかないで通り過ぎる人も今多いですから、うんうんはい、ねだからそういう意味ではあ気 目を持ってるる優しさがあととということだというふううこだに思うんですけどまあね、皆さんがおっしゃることも、まあ確かにそういう事件とかもありますから、ね。されたりね。ねえ。巻き込まれたり、ね。たりあるから、それはそれも間違いではないし、だけども、だから、どんな親切にするときにも嫌だけども、やっぱり防備は必要。うん 常にね。うん。何でも情だけでね、あの、考えない。理性的に常に。理性でいれば、助けることもね、ね、あの、防備することも、理性で全て、はい。うん。だから感情はいらない。ただのなんか、かわいそうとかいう、これが危ない。情けてない。理性で、あ、今必要だな。これを淡々とやる必要があるな。っていうことだけ、なさればいいんじゃないでしょうか。はい。続きまして、山マピーさん。あ、これまた男性の方です。 自分の取った行動についてご意見いただきたいです。はい、自分のマンションの隣に、えー、虐待を疑ってしまうヒステリー声のするお宅があります。はい、おお、家族4人で引っ越してきて以来、毎週のように女性が子供を罵倒する叫び声が聞こえ、残業などで夜中に通りがかるたび、ひどく心配な気持ちになります。 周りに相談しても、よその家のこと、関わらない方が良いよと言われるのですが、夜の帰宅間際に生々しい声が耳に入ると、たまらなく辛いです。家事や学校の成績を上げ辛い。女性が子供に、そんなんだからクズ浅いさっさとやれふざけんな などの罵声。そんな中、今日ついにいても立ってもいられなくなり、警察に通報してしまいました。これまではそのお宅の前で、子供をいじめるなひどい声は聞こえているぞと、声を上げて立ち去るなどの。<笑> <笑>ごめんなさい。ごめんなさいわな。声を上げて立ち去るなどの対応で気持ちを落ち着けていたのですが、ついに一線を越えてしまった感じです。警察の方は冷静に事情を聞いてくれて、そのお宅への訪問もしてもらえたようでしたが、果たしてこれは良かったのか、後味の悪い気持ちでなりません。自分は単に嫌な気持ちをぶつけ返してしまっただけなのでしょうか。こんな時、どんな風に対応されるかアドバイスいただけないでしょうか 推進もし、わがまま許されれば、鈴をたくさん振ってもらい、<笑>気持ちをお払いしたいです、っていうこと。はい、なるほど。わ、はい、かりました。はい、ねだけど。ですか、これ。はい。 あのね、私、思うんですか、はい、これ、ね、ちょっと笑っちゃって。笑っちゃって失礼です。申し訳ないんですね、はいはい。あのね、順番が逆だと思うんですよ。私はね、百1番通報の方が先で、はい、この人、やっぱり、あの、すごくこう、な、実直な方なんですよね。はい、やっぱり、ほら、百1番に通報するのは、うん、大変なことだね。大変なことだ、ね、ことだ。そう、うん。ね。今時なんか、救急車なんかもタクシー代わりに呼んじゃう人もいるなのにね。うん、だから、そういう、ちょっとこう、昔かたぎのね、はい、律儀なところがある。 だから自分が叫んだら、うん、それが収まればいいと思ったんじゃないですかだけど、ね、そっちの方が、やっぱ基人になって。<笑> じゃ、じゃ、こ、ヤマピーさんが疑われる可能性がある。そうそうとそう。ね。だから、どっちもどっちになっちゃって、うん、同じ投票乗っかっちゃってね。そ う, そ う, そうすると、よく言いますね。うん、同じ投票乗っちゃいけない。乗っちゃいけない。だから、もしただってその奥さんが、外で叫んでる編集者がいますって百1番しちゃうかもしれないもん。ね、ほだ。でしょ危、ま、ない。だから、やってることは、同じになっちゃうんですよ。内容が、こそ違え。だから、理性。大事な理性だから。理性。 通報することは、うん、あの、理性なんですよ、うん。とか、あとは児童福祉とかね、いろいろに通報するとか、はいはいはい、あの、児童相談所とかね、うん、あるでしょだから、虐待110番みたいなのなあるし、はい。だからそういうのもするっていう方が、よくて、はい、自分が出ないことなんですよ。はいはい、ただね、うん、結構な人がこういう言葉使って子供を怒ってますよ。うん だからそれをまあそれはちょっとね、はい、あの何とんとなうびっくり水注ぐみたいなね、はい、あの面をね腰、うん、強くするために う, うんもの収まったんでしょうかね収まったんでしょうか、うんうんうん、でもやっとくことはやっぱりだからさっきのびっくり水は大事だと思うんです、まあ、確かにね、うん、第三者の目があるっていうと、ね、そうやってね記録が残るから、うん、そのお母さんにもまずいぞってい う,、うんうんうん うん、ブレーキが。そう。うん、本当に楽帯とかになっちゃうと、うん、これまずいよっていう記録残りますか、ら、う、と、ん、は。そうですね。うん、あの、すごい大事だと思うんですよ。ヒッピーさんに振っといていただきますわ か, かりました。おはいしときましょう、うん。なんかたっぷりでした よ, よたね、たっぷり。っね、やってきましたよ。うん、続いてまいりましょうかね。えー、卵さんからです。はい 看護学校の友人の話です。友人はひどい鼻炎で毎日鼻をぐずぐずさせ、一番前の席でいびきをかいて寝ています。周りの生徒の評判が悪く、私も悲しく思う時があり、ちゃんと病院に行ってるの行ってるなら大きな病院で治療してるのと聞いてみました。すると、 なんでそんなことを聞くのと、やつぎばやに聞かれ。このまま治療せずにいるといじめの対象になる。ただでさえ勉強で忙しいのに、あなたの鼻炎で授業に集中できず、周りに迷惑がかかるから、できるだけ早く治したい。と言ってしまいました。すると友人が泣き出し、 私は長い間、苦しんでるんだ。治そうと努力し続けた。でもできなかったし、お医者さんだってゆっくり治していこうって言ってる。私の代わりに美縁になってくれますかお金払ってくれますか私は被害者、患者さんにもそう言えるのあんたに何かわかるんだ。と言われ。あなたからのアドバイスなんていりません。心配なんていりません。苦しんでいる人間をいじめるようなクラスメイトと一緒にいるのが不快。かい と言って、去っていってしまいました。びっくり、唖然としました。善意で言ったつもりが、友人を傷つけてしまいました。こういう場合、何と言えばよかったのでしょうか。看護師になるものとして対応を知っておきたいです。アドバイスお願いいたします。という。なるほど。なるほどね。うん、私は卵さん正しいと思うけど。はい、あの、看護師となる。 ものとととしし、ね、しててね対応正しいと思うやっぱり、看護師さんというのは、やっぱり伝えるべきことは毅然と伝えなきゃいけないし。うんうんうん、でしょでいて、伝えてることは間違っていないし、悪意はないもん。心配して言ってるんだもん。私はむしろ逆に、この鼻炎の方、鼻炎は気の毒だけど、この方に看護師になる、あの、特性がないと思う。 あの、だって厳しいけども。厳しい。だって、まずだって、うん、あの、鼻炎であることと一番前の席で寝ることは違うでしょうそれは違いますね。ね、うん、違うでしょ う, う、うん。で、それを正当化させて、で、こんな風に自己憐憫、うん、で、責任転嫁、えー、依存心、私がいつも言ったら悪の三、三つね。三つ、3 で, でしょ、うん、ね, ねだから、こういう人が患者さんに正しく寄り添えるとは思えないんですよね。なるほど じゃあ卵さんはあのなんでこんなこと言っちゃったんだろうって悩まないほうがいいってです、ねうん、悩まない方がいいでかここで悩んだら、うん、あの看護師さんとしてやっていけないと思いますよ、うん、もうこういうこともあるあるうう人もいるとそう実際ですべて大事なのは、うん 動機なの。うん、動機、うん。だから、その時に、意地悪で言ったのか、言ってないのか、うん、同じ言葉を言っても、やっぱり動機が正しければ、うん、あの、それは問題ない。この後、卵さんどう接する場いいですか、うん、その方と。いや、普通に何何、何もなかったり。何もなかったよね。ね、すればいいと。うん。うん、変に、あのー、ごめんね、とか言わなくて、うん、いい。や、言わなくていい。うん。過、う、敏、ん、に、そういうふうに振る舞えば、相手も余計それをね、過敏になりますからね、うん。そう、頑張ってくだーい。 というところでね、はい、せっかくですからもう一つメール紹介しましょう、はい。これね、あの前回のね、スピリチュアル特集でね、はいはいはいはいで。うん、面白かったですね。そこでね、こんなね、メールいただきましたよ。はい、えー、うさきちさんからです。我が家では毎月1回、氏神様にご挨拶に行くのですが、息子7歳に、神様はお化けなの と聞かれえ違うんだけどなんて言えばいいかなと困ってしまいました子供に神様の存在をどう伝えれば良いのでしょうかアドバイスをお願いしますなるほどうんあのねこう言うんですね、はい、そういった時にはねあのね神様はあなたの心の中にいるんです ね。で、えー、何かね、例えば、あ動物が、ね、あのー、いじめられたりしてたら、かわいそうに思います。そのかわいそうに思うのが神様です。ね。そう。で、あの、つい意地悪をしてしまったりする時があります。それは、ね、あの、あなたの中の、ね、まだまだ未熟なところが現れてます。 ね、あなたが美しい花がね美しいと思った美しいという気持ちが、うん、またそれはあなたの中にいる神様が語ってます、うん、で神社に行く時にはあなたの中の神様とをねこの神社の神様とを共鳴させて自分を映してみるんだよと、うん、だから自分自身の中の神様を映してみてるからあ自分ってちゃんとね神様として生きてるかなっていうのをちゃんと見るんだよと みんなそれぞれ神様なんですよとこんなふうに。